次はですね、小宝寺の大尉町。これね、幹 11.1 メートルあります。これがね、今日の最後の巨木になります。さあ行きましょう。さっきの道登ってくら登ってかいかないんだ。登れっから。小<笑>宝寺の大尉町まではあと15キロですね。うわ乗ったらめっちゃ滑るよこれ怖い怖い怖い怖い。 怖い怖い怖い怖い左方向あやっぱりやっぱり登るのか登るぞこれうわ<笑>すげえセカンドはダメだろうセカンドはダメだろうおなんとかなるか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 今ですね鳩山町の街、ね、町町中ってわけじゃないですけどね住宅街を走っておりますけどもあと 1.5km ですね、松法寺の大井町これもね、行き回り10メートルを超えてますからね、どういう感じの姿を見せていただくのか、非常に気になる塔です。さあ着きますよ 三百メートル先左。まあお寺さんなんで見失うことはないと思いますけれども、この辺だな。え？っえ？<笑>どこどこなのこれ？<笑>えナビ終わったぞ。 目的地は左側ですってなってるけどどういうことこの赤い花粉の飛んでる杉を見ながらですねおかしいのどういうこともうちょっと左えこの辺だぜこの辺これか どういういことちょっと私全く今意味が分かっていないんですけどもああニャンコちゃんいるけどニャンコちゃん<笑>ちょっと教えてここだからそこにちょっと道あるんだよな やっぱこっちかこの下行くんだなこの下に行くね止めて行ってみるしかねえこれは分かりづらいよかなりなんか書いてあるけど昌宝寺じゃないんだよな わかんねえな。これわかんねえぞ。 とということでですね松宝寺岩殿観音の老いちということでしたね学びの道コースマップなるほどねでこちらもろみ山っていうね山これどういう山なんだろうねこれも気になるね山歩きが好きな私としてはというわけでね今日はいくつかのですね巨木を見てですね回る スリングをさせていただきまししたた非常に楽しかったですね、今日ねたまたま幹が10メートル以上っていうね、そういう縛りでね、いくつかあのをですを、ね、ピックアップしたんですけども、まだまだね、すごい木あるよみたいなのが、ね、ありましたら、ですねぜひですねコメントでいただきたいなと。 思いますので、ぜひコメントをいただけるとありがたいです。えー、ここなんだっけな？なんとか大学？えー、っと、な<笑>んとか大学ですよ。ここえー、大東文化大学です。結構ね。山の上にあるんでございますよ。まさチャンネルはですね。この動画だけではございません。たくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので。 この後、流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。クロスカブの整備動画もたくさんアップしていますよ。ということで、朝チャンネルこれにて失礼致します。さようなり。